これから無キプロ の, あの GoPro の映像で話題になったあの場所に向かいたいと思いますあのなんかマッスルビーチっていうあのトレーニングをする機会がいっぱいあるようなビーチがあってそれが近くにあるのでちょっと行ってみたいなと思いますちょっとあれに乗って行けたらいいかなと思ってるんですけど。できるかないっぽい これで行きますやってまいりましたこのあたりがそのロケ地というかみたいですねなんかいろんな壁にアートがたくさん見えますこのあたりであの有名なムキプロの映像が撮られたと思われますね ちょっとその絵を探してみたいと思いますあったーあれじゃないのみんなあれ見たことあると思うんだけどどうなんでしょう覚えてるのかな<笑>すげえこの絵ですね皆さんあの方は知ってますか<笑>実はあの。 キプロのビールステリーが流行り始めた時の動画に登場したロケーションになってますはい、見たことない方はあのリンクを貼っとくので見てみてくださいジャ<音楽> やってまいりましたマッスルビーチすげえ。テニスコート、ね、テニスにしてはちっちゃいかなんていうんですかマッスルーチコートがありますマッスルビーチテニス ーダンベルのオブジェがありますよであそこがあの有名な<笑>リングだここなんだいやーいいロケーションだな感じであっち側に海がありますたかあそこのリングをくぐったんですよね映像の中でお開いたぞ すげえ来てしまった結構高いな高 い, <笑>高いあギリだギリギリこのサイズか分かるかな手が届かないんだけど<笑>大体何 5インチペラは入りますねあん中にうんだいたい6インチぐらいかな67インチぐらいなんでインチで行ってたの<笑><笑>でもかなりちっちゃいですよこれ比べるものがちょっとないんでここがあのくぐった場所だと思われるリングですねすげえ マッスルビーチに来ております。これです。これが多分抜けた場所。ちょっと周りを回ってみようと思います。これスカッシュ場。バスケットコートと、あっちにはヤシの木いっぱい並んでますね。で。 えー、と、どこだあそこかあのあの電気のところ確かくぐってましたねその辺から確かスタートするような映像だったかないやーすごいなーなんか面白いこういう感じですね からこう行ってバスケットコートを通ってあの今ちっちゃい子がいるとこで奥に、えー、ちっちゃいテニスコートがあってあっち側の 建物にはさっき見せたあのおじさんがおじさんの家あるという感じですね。いやなかなか映える場所ですね。いい天気でよかった。はいこんな感じです。ドローンの聖地に来てみたでした。<笑>じゃあこれからまた移動します。 バイバイ。<音楽>